錠剤の神殿来ましたキラーはヒルビリーか神殿に歩いてても第一村人 あれどっか行っちゃった近くにドワイトがいたのか破滅あるねえ手上げてるけどどっちかなドワイト逃げるよ治療いるかな ビリー戻ってくる違う仲間が追われてるのかこっち来るかな地下でチェイスしてたの 僕治療いいらないよそっか分かった誰かチェイスしてるのかなダッシュで逃げるよやっぱり戻ってきたみんうまいストライク使うためにつかませたのか みんなんとか逃げてくれてる破滅状かないすみんな集まってきた。 ここまで頑張ってくれたんだから助けたいなこれはキャンプするよねそれはまずい。 やばいバレたギリギリいけた。 あっちの発電機警戒しに行ったねすっごいいいタイミングで戻ってきた猶予は行っててよかった今のうちにメグを起こさなきゃ これってバベチリ映る映ってたーみんなから距離取って離れるか板まで間に合わなかった ゲートが開いたかなビリーが離れたら解放で、逃げよう。そろそろかな。大回りしてゲートまで行こう。みんな無事だろうか全員で脱出だ